が深く入ってすぐ下手投げ新入幕石浦幕の内での初白星ですを合格です千代大龍6勝豊響5勝ハッ千代大龍が当たり勝ちました突き出し千代大龍2連勝 起こしました倉庫くら右を差し込むヒデノウ右差し左から押っつける倉庫くらいそして左の上手を取りました倉庫くらいですこの右からの投げもかなり強いヒデノウミが見寄り切りました いいののってききました逸ノ城し逸ノ城左の引いたた一ノ左引引落とし低い姿勢の千代鳳ちょっと低くなりすぎました。 しが取れるかどうか回し、荒 し, し, し, し, し, し, しが両方のまわし右の前まわしを取る。 いい寄り切りました。もう取り組みの途中から館内が沸きました。粘った北勝富士。しかし、いいところのまわしを取りました。あらわし、あらわし二連勝ーー。北勝富士は一勝一敗。もう二、寄り倒されてしまいまして、黒星です。はい、変化した。 いて突き今日はしっかりと回り込ませませんでした輝。 ーー右が入った勢い作った押し出していました今日も素晴らしい内容です勢い積極的な内容ですねー厳しい相撲を取ってますね相撲、えー、もすごく良かったですね、はい、こう張り手も受けて激しく突っ張られましたがこの右が入った後ですね、えー、もう全く下がりませんねどんどん前にどんどん出てて、はい 右からすくって、はい、もうそのままですね、えー、はいっ叩き込み、ね、何もできませんでした負け勝から宝富士が四連勝して先場所のチノシンが緩きで勝ちました 立ち合いです差し手争い差し勝ったのは栃ノ心ですが先に上ては宝富士 寄, っていきます寄り切りました。 東勝ですう福岡国際センター地元の松鳳山に松鳳山コールが沸いて。 中に入ろうといよいよ近づい左を差した。 十両ししししに勝って1勝1敗、一投が待ったなしを告げました。 立ち合いは、豪栄道のあたりお互いに当たっているんですけどもね、はい、やっぱり豪栄道のあたりの形がやっぱりいいんですよね。でいいです、ね、ですかからら高安浮ききましたたね。ね。下から突き上げるよような当たりですよ、ね、立ち合い。はい、今日の うん、カド番の照ノ富士2連敗。 2日目 に, 新三役日目に大関を破ってのここで、まあ、もう少しこうなんていうんですかねはじ、い、くような立ち合いをしたほうがる場所以外の大相撲対戦になります稀勢の里と玉鷲。 稀勢の里、2連勝。 立て投げ快晴は起こされないようにもう顎を引いて体を丸めて前に出ていたんですが柴田山さんもう右からを差しに行っても思い切り快晴行っちゃうんでね快晴、えーね、はね、うんはい、相手を見ていくもののですね、はい、顔が逃げてるんですよね、うん はそのの分相手をよく見つけ両者立ち合いを合わせます。勝で 9, 999勝連でですがやはりね 発うですけどもしっかりと、ね、やっぱり備わってますよね、安定が違いますよね。ああはい、っていいいきましたたの先にに右 ここで上手、上手を決めにいってしまう。栃王、ダンスと、こう出ました、鶴竜、よりきり。鶴竜の勝ちです。鶴竜二連勝。五條山に敗れ、て二連敗。そうですね、ええ。はい、こう出ていった流れの中で、こう勝負をつければよかったんですけど、足を止めてしまいましたもんね。ええ。一度と。 下手がここここでここで取られましたそれをあて切りにいっなんとなく呼び込んだ感じがありませんかでもですね、はい、胸を合わすということはやはり好ましくない形ですので、はい、やはりそこで足を止めてしまうとあの横綱の方が有利になってしまいます。